んあれここはどこ私は深海王今回誤算があるとしたら海の戦いじゃなかったところよねいわばアウェイ海の中なら負けてないしむしろ余裕次回ワンパンマン第10話かつてないほどの危機へえこの私以上にヤバいことなんてあるのかしら